こんにちは、えー、埼玉県朝霞市よりやってまいりました武蔵と申します、えー、本日は創価サラ薙祭りにお祭りお招きいただきまして、えー、誠にありがとうございます、えー、我がチームまだ参加2回目という浅いんですが、えー、メンバー一同今日は思いっきり楽しませていただきたいと思います、えー、各会場ごと、えー、皆様と一緒に、えー、このお祭りを、えー、大いに盛り上げていきたいと思いますので どうか皆様の熱いご声援のほどよろしくお願いしま す, しします2018はいこうか Thank、uh、you. -huh. 水面に映るは夜空に浮かぶ心の真夏の花行こうか 会場の皆様のご声援に感謝